にりといます優勝インタビューの時みたいた。 ご視聴ありがとうございます。 よくそしてキャプテンの西選手でとうございます。 右に流、えーえーえーえー、れで半分で休ませての、この中でください。 よろしくお願いし さチームは今大会何がよかったんなでしょうか。<笑><笑> 優勝した神戸国際大い属の佐竹錦選手でした。